演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらはい実はこちら下町バウムクーヘンというおすすバウムクーヘンを食べたいと思いますああ大きいな一つ 500g ありますこちらが多分標準のバミラこちらがメープルこちらがチョコレートですうんどんな感じで落ちょっと並べてみると圧巻ですでこちらが下町バウムクーヘン お店の解説書で、ね、なんかこういろいろアレンジも書いてあるのですがやっぱりこのまま行きたいですねでも袋を開けたらその日中に食べてくださいねって書いてあるので開けて万が一残ってしまったら大変なことになりますね今回は一つ一つ開けて食べていきたいと思いますではまずはシンプルなバニラから 感じですね。あ、いい香りがする。それでは。 はこんな感じですではいただきますこんなに大きいのに生地はしっとりチョコも蜂蜜も濃厚でとっても美味しいあ蜂蜜だからメープルだそしてこの量もう本当に満足できますがやっぱりちょっときついかもしれないですねやっぱりみんなで分け合うものなのかなこれでも一人で食べちゃいますうん 結構くるなあでもしっとりだから飲み物なしでもいけますねこれチャンネル登録よろしくお願いします本当に生地がしっとりしていて口に入れた瞬間にあのとバウムクーヘンパサパサした食感が一切なかったですなので 最後までしっとりとした食感を堪能することができましたそして噛むと生地の中に使われてる素材の甘さが口の中に広がってきてとっても美味しかったです最初のプレーンからしてもう本当に美味しかったですねこのアレンジのしやすさということも考えて自分は今回の店の中でプレーンが一番気に入りましたのでこちらの点数とさせていただきますまあアレンジはしてないんですけどねでチョコの方はそれに加えてチョコの風味が口の中に広がってきてメープルの方は メープルはちょっと弱いかなと思ったのですが食べ進めていくとだんだ ん, だ ん, だんメープルシロップの甘さがちょっと変わっていてフレーバーき も, もちろん美味しかったのですがアレンジの仕方とということしやすさということを考えるとプレーンが一番かなと思いましたなのでいろいろアレンジして楽しみたい方にはプレーンをおすすめしますねもちろんフレーバーが好きな方はフレーバーの方もおすすめですよはいというわけで下町バウムクーヘンとっても美味しかったですこんなバウムクーヘンがたっぷり食べられるなんなかなかないので本当に今回食べられてよかったです ひまわりや私と共に太陽へひまわりの花と一緒に太陽の方を向いていきたいですねまあ接近しすぎると焼かれてしまいますがご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ動画を拡散していただけると他の動画も見ていただけると嬉しいです M パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします